こんなに綺麗に向けるんですよはい、はい、これですよこの見事な半熟具合どうですはい、どうもジェネリックもおいしです多分怒られますねこれね今回は味玉皆さん味玉知りたいですよね、えっと、僕が前にやって、えっと、すごくバズった15枚ぐらいいたかな奇跡のシ塩味玉っていうのがあるんですけどもちょっとつけ汁がちょっと あの普通の味玉はちょっと違うやつなのでやっていきたいんですけども今回はですねえっとトロトロの半熟ゆで卵を作るやり方っていうのも同時公開しようと思いますんで本当要チェックやリュウジのバズレシピ じゃあですねやっていきたいと思いますまずですね手なえっ、ー、な鍋にですねお湯を、えー、と沸かしてください沸騰させます卵今回、ね、4個 L サイズ卵を使ってコツがあります冷蔵庫から出したて使ってください、えー、そうすると外と中の温度差で中の黄身がねトロトロになります浸る血栓のためにこちらを飲んでいきますはい、えー、こだわりのレモンサワーレモン堂を飲んでいきますはいいただきますあーうまいね楽しみながら料理をしていきます さ楽しみましょうね料理はね沸騰してきました鶏のねおたまにね乗せていくんですよあの別にこれなくてもいいんですけどこれでこれでねこうやってねあの全体濡らしてあげてくださいこれなんで濡らすかっていうとこれね濡らさないでそのまんま、えー、とこの沸騰したお湯に入れると割れちゃうんですよ濡らす と,、えー、とこの濡らしたところだけ温度が下がって温度差がね少し緩和されるんですねだから割れにくくなるんですねこれボクシーでこれを静かにし、えー、沈めていきますそのままドボンドボンでやっちゃうとあの結構ねバレたりするんだよね 周りをお湯に慣らしていきます、はい、あんまりね衝撃与えないようにねこうなったら火はね弱めてください弱めの中火で大丈夫です6分半ですね L サイズだと6分半、えー、これを加熱していきますで6分半待ってる間にこだわりのレマさん飲ん飲きますあーこれもう出来上がるまで待たない待たない はい、できました。はい。ドボンって入れてから6分半ですね。はい。で、こいつを火止めて、火止めて、お湯捨てますで。半熟卵って身が柔らかいので、剥くの結構大変なんですけど、今、剥き方教えます。まず、水入れてください。水を何回か取っ換えるんですね。今はですね、えっ、ー、と、結構まだ4月なので、えっ、ー、と、水もまだ冷たいんでいいんですけども、夏場とかだったら、氷水とかにつけた方がいいかもしれない。 今は、あの、水結構冷たいんで大丈夫です。何回も、えー、取り替えて、えー、ここ、もうすっごい冷たい水になってます。はい。この状態でですね、まあ、卵ってこれが、で、先端で、ここは、あの、ケツなんですけども、ケツの方をですね、えー、ひび入れるんですね。この部分って空気が溜まってるので、剥きやすいんですよ。えー、こんな感じでね、えっ、ー、と、剥いていきます。コツがあるんですけども、水をかけながら剥くんですよ。 そうすると、この薄皮の間から水が入って、非常にね、剥きやすくなるんですこれを知らなかったので、半熟卵を全部ぶちこしてたんですけども、このやり方をやるようになってから、綺麗に剥けるようになりました。薄皮をね、意識してね、剥いていきます。シャワーの圧はですね、そんなになくて大丈夫そこんなに綺麗に剥けるんですよ。 はい。これを、すべての、えー、卵でやっていきます。薄皮と身のね、間にね、あの、水をね、入れ込むような感じで、剥いていくと、すっごい綺麗に剥けるんですよ。こんなに綺麗に剥けます。はい。水の中に入れっぱなしでやるわの流れる、水圧水圧でちょっと入り込んでいくから、水の中でやるよりは、流しながらやったうがいい<音声>こんな感じですね。どうですか今日は、パーフェクトですよ、これ。ジップ、ジップロクね。 ポポンポ入れ て, てます、はい、でここにですねつ、えー、け汁白だしですね 50cc50cc 50cc に、はい、お水は、ね、70cc です、はいえー、このつけ汁でですね、えー、と4個か5個ぐらいいけるかなこれねできるだけね、えー、と空気抜いてくださいねチッパ閉締めます完全に使ってますね えこれでとできれば丸1日一晩でも結構大丈夫ですけども、えー、と丸1日つけてあげてくださいそうすると味が非常に入ります、はい、でこれは冷蔵庫で保管していきますそして1日つけたのがこちらになりますねっ、はい、3分クッキング方式うまそうなんですけど色ね全然ついてないんですよ僕の白味玉の特徴です色がね全然つかないんですでも味はめちゃめちゃついてるんですよこれはねあの昨日ね夜中にねあの仕込んでおきました、はいはい、切っていきます こ, ここね見どころですから ね, こねはいこれですよこの見事な半熟具合どうです奇跡の白あじだん完成でございます早く食わしくてくれはいということでですねいやいや来ちゃいましたよこのあじだんいただきたいと思います このね、半熟具合がね非常にたまりません あ, あ, あ, あ奇跡的にうまいこれ、ね、白だしと卵の相性っていうのが、ね、非常にいいんですよねこの黄身のとろとろ感ですよこのとろとろ感 これがたまんない意味ですよね半熟卵ってね海外とかであんま食べないらしいんですけど僕ねほんと日本に本人生まれてよかったなっていうのがね半熟卵の国っていうところがねうんいくらでも飲めるほんとにこれもおすすめなんですけども 塩ラーメンに入れてくださいなんでかっていうと白だしってあのどちらかというと醤油の風味より塩の風味の方が強いんですね、えー、なのでですね塩ラーメンめっちゃ合うんですよ、えー、なのでほんとにインスタントとかもいいんで塩ラーメンにこれか浮かべてみてご覧なさいなこれねほんとたまんないですよ作業的にはそんなに面倒くさいもんじゃないです待てばこんなおいしい味玉が食べられるんですよ皆さんああニワトリさんありがとう いしいめんつゆとかねあのお醤油とかでやるのもすごく美味しいんですけどもこれ白だしで漬ける味って超うまいんでこれぜひやってみてほしいなっていうふうに思います。 おつまみでねして食べるんだったらあのラー油とかもねすごく合いますんでちょっとピリ辛に食べていただくとかあと黒胡椒でね少しねスパイスを、えー、入れていただいても、えー、大丈夫です、はい、このままねご飯にのっけてねあの崩して食べるのもねめちゃめちゃ美味しいんですよぜひやって美味しいぜひやってください<笑>はいということでですね今回の動画面白そうだなとかですねやってみたいなと思った方はぜひ 高評価およびチャンネル登録をよろしくよろしくよろしくお願いします。